C'est bon, je te l a i s s C'est un souffle-table. Et puis, maintenant, vas-y, me dégagez. 早くも久留米に貢献できると考えたら嬉しいですね。ねあ遅いんですよ。ね銀次遅い。どうですか？いやまあそのね決まったからには嬉しい。でも今はちょっと整理がついてない。全くね。全然ね。<笑>はい。でももう全力でやりたいと思います。確かに。はい。でき、ね、る貢献できるようにただ。 土曜日ちょっと苦苦手手ですどういういことですか<笑>何や土曜日苦手<笑>えー、クルメを盛り上げるぞマイク入ってまいり<笑>いいますお願いしょう。